ハイファーイブ今日、我々がどこに行くかというとパリのルーブル美術館のモナ・リザを見に行きますよ、リアル・モナ・リザです。 それじゃあ今から電車に揺られてバルセロナからパリまで6時間半かけて移動していきたいと思いますぜひ楽しんでってください俺ちょっとショックやったーね途中乗っ取って俺団のところに警察官来て俺団だけパスポート見せられてあ ほら奥から見ていくやん大体パスポート見るにしてもで、はいはいはいはい、下がっていくやん、はい、で俺らの奥に座っとったけ、はい、多分ん俺らあパスポート確認かしっかりしてるなーって思って俺らの店だやんそしたらね米と俺の撮って<笑>えらい見よるとパスポートをねそうそうそうで写真も撮り寄ると俺らのパスポートのへえ3、ー、分ずっとなんか長もそうえー、らい長いとそうな、うんであえらい現状やなーって思って、はい、あともう他の 家族と一緒に座ってただよね、俺ら他の家族と、はいはいではい、その家族のお母さんかなんかだけのパスポートをチラッチラって見た ら, 5秒らい終わり、うん、ポンポンって戻して警察警官2人スーッて車両から出ていくと俺らだけ見られたのめっちゃ安心です多分俺ら<笑>坊主でもテロリストよテロリスト<笑><ズ><笑>ちょっとショックやった初めてあの車両に乗ってる外国人が2人だけなの あに近いかもしれん外国人というか分、うん、からないけ最初からは入る時から決めつけてた 俺, 俺らに行くっていうそうそうそうそう、もう目がピーンってもうこっち向いとったもんかちゃ<笑>しゃるまあそんなこともあるよねパリはなはすりが有名すりがうわやべえやばいじゃプロのすり集団の中に俺らが突っ込んでいくった や, やばい皆さんここで配信がストップしたらやられたと思っててください<笑>じゃあここからマジ注意レベルマックスター 近づくものを殺せた、一個あげたほうがいい。じゃあ、もう今からもうスタートだいね、スびとの対決は。人間や、人間。優しいね。ありの人。ううちゃう あ, あいうですも警戒してしまう、いさすが。 注意レベルマックスター近づくものを殺せたい1個あげた方がいい。も, うもしくは手口やったらやばいよ。え<笑>えいやいや。ええ。 No, chip card. You don't have chip card? y e s o t put inside. Yeah. Because it should be transferred here. Everybody transferred. No, no. If you want, you go. Sir?、Uh, y、yes. No, no. We、yes, have no cash. Oh.、Uh, e a t great. Okay, no problem. Because cash is close. Close. Oh,、uh, close. Yes, d e a t I give you no problem. You gave me okay, 50,、uh, 59 euros. Great. Yes. And you write your name here.、Okay. Yeah. Your name here. One name to w name. Okay. I okay. see. Okay.、Yeah. This, this, this. Yeah, yeah. It's right price. Okay. Yeah. Okay. And two days go anyway. Trauma, bus anyway. o、mm. k Okay. okay. okay. okay.、Yeah. And the name、okay. is here. は okay? い。でも彼の 書道の中には写真を撮るのはなかったよ証拠 VTR がたぶん残ってる<笑>なんか来て早々怖いんだけど<笑>怖いんだけど英語が喋りたくてめっちゃいい人で善人で俺たちを助けていい気持ちになった<笑>でもよ「釣りに気をつけろ」とか言ういやあえて言うじゃんあえてあああ安心させるって言うでもあの人とも二度と会わんよ多分 まあ警戒を怠らずに行きましょう、とにかくやっぱり地元の人が電車の中ですりがたくさんいるからポケットの中をよく見とけって注意されるっていうのは、相当パリすごいね、思っとって非常にすごいね、だって来て1分も経ってないうちになんかねそんなこと言われるって、マジ新鮮。 じゃあ今から俺たちの防犯用のフォーメーションを提案するまさにトライアングルフォーメーションこの三角形を常に維持することで誰かの背中に犯人がそうこうやって常に三角形を保ちながら自分たちを監視することによってスリを撃退しよう。<笑>約1ヶ月前に 燃えたあの大きなニュースになったノートルダム大聖堂に行っていきたいと思いますわあパリに到着しました綺麗パリって感じわっすごいすげえパリって感じやん えー、ノートルダム大聖堂に着いたんですがバリケードが張られてて中に入ることができませんあのアングルからなら見れるのでしょうかちょっと行ってみましょう<音声>一通り周りをぐるーっと回ってみたんですけど至る賢くにです、ね、バリケードが張ってあってしかもいろんなところに警察官もうろちょろ、うろちょろ回ってますやっぱ警備態勢が続いているのでしょう でもやっぱり観光客のみんなもこの火災の現場を見にということでたくさん人は来てますね野じ馬根性みたいなのじ夢だった確かに<笑> で, もでも予定位置もどんどん組んでたりしてたんじゃないですかねそれでなくて結局燃えたのでしょうがないか見に行くかみたいなそれではルーブル美術館にモナちゃんを見に行ってみましょうかモナちゃんああ雨が降ってきましたでもさすが世界最大の 美術館ですめちゃくちゃ大きいうわー雨降ってきたこれどうするやばいやばいいかいか下行こうやばいデジカメが濡れるマジで機材が濡れるこれやばいやばいひとまずルーブル美術館に到着しましたここは毎月第1土曜日の夕方6時以降は無料で入場できるみたいですそしてなんと今日はその日ですなんとグッドラックなのでしょうイエーイ <笑>やばい、今入場無料の列あれじゃないかな、マジやとんでもない列、並んでます中に入ってきました、ルーブル美術館はとっても大きいので、見るものを決めて、それに向かって行って、プランを事前に立ててですね、回らないと全部回りきれないぐらい大きいらしいので、とりあえずはまず、モナ・リザを探してみたいと思います、今、私がいるのは、入ってすぐのロビーです。 一番ルーブルで有名なピラミッドと呼ばれるものの下にいますこんな感じです全部ガラス調でとても綺麗です俺のモナ・リザの思い出と言ったらあそう学校の階段で笑うモナ・リザっていうのがあったやん怖いやつでそれが俺のモナ・リザの思い出やね これやっぱモナ・リザ人気案件が入り口からそこまでこうガイドがずーっと続いとってみんなそっちに流れていきよるね、うん、まずはモナ・リザ見ようって感じやろうねみんなうわめっちゃみんな写真撮りまくってるすごい人気者モナちゃん世界中から人気者やなすげえあもう一部屋る 全部がもうモナちゃん用みたいな感じか、これなんか本当、おしくらまんじゅう状態で約3分に一歩ずつ進むような感じです<笑>。<笑> 本当モナ・リザに近づけば近づくほど圧縮率が高くなってきますもうギュウギュウですまじで俺一回手を上げたやんもう戻せんけんモナ・リザとのツーショットいただきましたーこれ並び始めてどんくらい並んだ俺だ三十分並んだん十30分だいたいモナ・リザ並び始めて30分まで30分ぐらい先頭に行くまで時間かかりますウーブル美術館三四天王の一人が三四天王って何やったっけ何やったっけえスビロのヴィーナス こ れ, なんですかこれはこの人はね、はい、あの一番初めにふんどしを開発した人これ機嫌やけふんどしの機嫌 い, てな い, てない う, うやけ、ほら後ろ見て後ろ最初はねふんどしはお尻の穴が恥ずかしいとされとったと そ, そうそうやけ後ろのお尻を隠しとるやろ あ, あの顔なんですかあの顔であの顔はふんどしはお尻の穴を隠すのは重要だと大衆に説いてる姿 そうそうえあれはふんどしの起源ということやけんそうそうあのう後ろのやつをねこのヴィーナスオブミロはね存在感がなくて俺らずーっと多分通り過ぎ寄るっちゃそうそうやけん探さないかこの中にやつはいるミロのヴィーナス発見でーすじゃじゃーん確かにこいつ見たことあるビーナスの教科書を載ってますよ はいはいはいはいいそれで有名とこいついい紀元前何年頃とか言って書年てます120年頃紀元前ですかね紀元前じゃもう2000年以上前ってこと、はい、そうですそうですそうで年ぐらい<笑>はそうそうそうそうそうそうそそうそ貴重だ<笑> でもう第1土曜日無料これが無料っていうのはめっちゃお得ですよでモナちゃんにも会えたし次回は引き続きフランスのエッフェル塔そして凱旋門おーシャンデリーゼのシャンデリゼ通りを放送しますのでぜひチャンネル登録して引き続きご覧くださいじゃあ今からこのベッド戦争を始めます<笑> このの一番寝寝ににくい二段ベッドに寝るのが誰か今決める時が来まました行き、はい、す最初んばってー<笑> この3人でいつもユーラシア大陸横断をやってます。ぜひ、YouTube チャンネル、あ、こっちあ、YouTube こっちあ、まあわからない。<笑>はい。えー、チャンネル登録して見てみてくださ い, いこれこれ独占要件。ハッシュタグ、コーシー。